はい、今日はハワイのダイヤモンドヘッドを見ながら、お家で簡単にできる全身ストレッチ、一緒にやっていきましょう。はい、それではですね、右足を前に出して、左足を膝つきますね。で、左手を右足と同じ横に置いていきましょう。右足の横に左手置きますね。はい、そうしたら右手を吸って天井に上げていきます。で、視線もね、右手を追っかけられれば追っかけていきましょう。で、吐いて下。 吸って上、これ十回いきますね。吐いて下。三、吸って上、胸しっかり開いて、吐いて下。四、吸って上、吐いて下。これね膝ついてもいいし、膝上げられる方は上げていきましょう。吸って上、吐いて下。七、吸って上、吐いて下。八、吸って上。 でした9をしっかり息吸って手下10を吸って上 は, ーいはい手下ですはいそしたら反対いきますね左足前に出して右手は左足の横につきます膝ついてもいいし浮かしてもいいです自分で選んでいきましょうじゃあ私は最初ねついてやって後半膝を浮かしていきますねはいそれでは行きます 吸って左手、天井自然も追っかけられれば左手追っかけましょう胸しっかり開いて吐いて下2、吸って胸しっかり開いて吐いて下3、上下4、上下5、上下はい膝上げたい方は上げましょう。6上 下七上、下八上、下九上、下十上、はい下です。はい、はあ。はい、いかがだったでしょうか。これね、本当たったこれだけっていう感じなんですけど。 お尻もストレッチできてもも裏もストレッチできてそして背骨もこうやってツイストすることによって背骨周りもしっかりとほぐれる更年期症状改善にもとってもいいストレッチ兼エクササイズ兼準備体操になりますなのでお時間ない時とかねちょっとこれだけでもねお家でリビングでささっとやっていただけるだけで体がねスッと歪みが取れて自律神経整うので是非おうちでやってみてください。